はぁ、あ、ジムの帰り暑い

もいいし。

40キロぐらい回転数的には1000回転ぐらいですかね。

いや、最高だな。